私たち本当に踊ることが好きなメンバーみんな心を一つにしてめいっぱい楽しませていただきます5 0 0円のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはっ踊り子構えなるこもつてに魂込めてせっ たくさんの人に応援していただきました本当にありがとうございましたありがとうございましたはい、ウズの皆さんでしたありがとうございまし た, フフしたありがとうございまし た, あましたさあそれでは続いてのチームご紹介いたしましょうダンスカンパニーレイカー組の皆さんお願いします